どんどんどんどんどんどんどんどんごはんのじ間んでございます。<音声>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 ニョンチャイのあたらしいわざニョーンチェラシックパークおれにほれるなよ。 見える遠くまではっきり見える んチャイの目元を組み合わせるだけでグッと美しくなれるのちょっと仮寝てたのにもうこれどういう状況なのえいえええ え, え, え あーどうしたこれややるのかこれあーこれやめでをとってこねえだろ郎 我々三人だけだととても無理ですね。できるだけ多くの人でと、重機もあった方がいいかもしれないですね。おー、お願いだもっとスピードだろこのままだと恐竜さんに食われちゃうよどうでこうなっちゃうのかなお、行こうと思ってたスーパー通り過ぎちゃったよお、 しりだやめろやめろと言われてもやめられないしりがトランスフォームしたぞ、えー、おっと尻先がソファーから出てるよしやっといなくなったふふふ う, ふ う, ふうかりんちゃん甘いぞこうだなんてことだよしここは我慢だ左手ぎゅ。一体どうすればいいんだこの二人毎日やってるからなこれ ちょっと勘違いされてたみたいなんだけどいやーすみませんでしたトドがてっきり打ち上げられてるのかと